明日、クリスマスだよね。何したい明日、クリスマスだよね。何したい明日クリスマスマだよね。何したい？映画見て、美味しいものを食べよう。映画見て、美味しいものを食べよう。映画見て、 おいしいものを食べよう冬の海見に行かない冬の海見に行かない冬の海見に行かない何何何映画を見る 映画を見る。冬、えー、冬。行く、行く、行く。